さあ、これからなんと初パリ行きの飛行機に乗りますああミキちゃんは初めての飛行機ですねからこちらの飛行機に乗ります楽しみひときねえ 2回目のの飛行機だね<笑>きーくんこの後どこ行くうジャうも。ジャポーン<笑><笑> はい無事にですねパリのシャルルド・ボール空港に到着しまして今はね羽田行きの飛行機を今待ってるところです飛行機の時間がね夜の10時55分で今はね夜の9時半ぐらいなんですけどなのでねミキはもう 寝てしまっていていはね、ね、ままだパパとその辺でで、ね、今、遊んでますあううあ大丈夫ママここでビンキちゃんといるから。